いいいいやいやいや昼間からどうもどうううももありがとうございま す,、えー、こ, す, ざいます<笑>この間の、はいえー、と瀬戸朝香のバースデーライブの私たちが参加する前の、あのー、ところで書き込んでもらってたチャットを、まあはい、生放送中にこう、はい、ピックアップが我々できなくなったっていうこと で, で、ねはい、公開した後にようやくそれがちゃんと見れたので、はい、書き込んでくださった中から質問を答えるコーナーということで、はい。<笑> 6月11日のトークライブを前にお答えしようじゃないかっていう試みを、はい、瀬戸くんとやってみようと思います、はい、<笑>よろしくお願いしま す, お願いします今瀬戸くん私の顔見えてないんだもんねそう見えてないですよ<笑>でもきっと瀬戸くんのファンにはなかなか見れないカットじゃないかな<笑>いあんまりそうですねカメラを正面に向けてしゃべんないんで<笑>そうですねいつも、はい、あのピアノ でこうたまにちらっと顔を見せるみたいな。はい、そうですね。いやこれは、はい、美味しい貝になると思います。いやいやいや<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>いやなんかね結構切ってた中でそういくつかあってまあ五六個答えれたらいいかなって思ってるんですけどはいそもそも二人の出会いはどこですかっていう。はい、そうですね最初都庁で。うん、であ都庁も。 偶然っていう感じでねしたんですよね。ね最初はあれ私が初めて都庁行った時でしたっけ、えー、じゃなかったっけ？多分二回目とかってお聞きしたような気があ本当に？はいああれかなよヨくんたちと一緒に来てたそうですジェイコブさんとかもいらっしゃった、ね、あそうだじゃあ二回目でそれ十二、はい、月だったと思うそうですね十二月ですね去年のはいうわ。<笑> え待って待ってまだそんなにしか立ってないのたぶ<笑>んです、ね、多分前後ぐらいで並んでたあそうですねあのピアノの列そうだ<笑>はいそうだなで並びながらなんかコソコソ喋ってるんだそうです<笑><笑>なんか D モの話とかもそうだそうだ いいものを演奏すごいなーっていう話とかはね。いやいやそうなんですよ、ね。情熱大陸の時に映ってくれてたのが多分。ああ、そうでしたね。印象の時、あ、指動いてるっていうところ、私勝手にクローズアップしちゃったやつ。<笑><笑>ありがとうございます。<笑>瀬戸君はちなみに私のことを知ってくれたの。最初は多分アニマの動画だったと思います。ああ、あのアニマの動画ね、はい、最初。 もう、アンチコメントの多さに洗礼を受けましたから<笑><笑>責任重大すぎる中で、はい、あの動画が投稿されていや、予想はしてたんですある程度は、はい、来そうだなと思ったけど予想以上来たなとって<笑>いやでもそれだけの人がこのゲームを愛してくれてるんだよな注目度もあったんだろうなと思っていや<笑>ももあったんで<笑>ありますの、はい、<笑>えー 結構ね本当夜中切れて眠れなかったりみたいな<笑>瀬戸君、切れることあるの多分僕、ぶ<笑>ち切れますよじゃあ、次のお題なんですけれどもはいストピで驚きの場所はありましたかって驚きの場所驚きの場所 難しいなまあ横浜のやつとかはまあ驚きの場所というよりかは、うん、なんかエフェクトがあったりして何<笑>だったと思いました<笑>港未来のかなです、ねはい、あの光がシャンシャンだっそうですね瀬戸君あそこって何回行きましたあそこは2回かな多分2回だったと私 あ, あ, あそこ結局1回しか行ってないかもうん。はい あとなんか驚きの場 所, 驚きの場所 神, 戸が神戸がすごいストリートピアノあちこちに置いてて一時期13か所とか14箇所とか所とかあってそに、はい、置いてるタイミングがあってもともと結構神戸って置いてたんですけど、はい、それにプラスでさらに置いてっていうのがあって私はだからそれをめっちゃ回ろうみたいな企画をやったん、はい、初めて。はい その時にポートターミナルの中にポツンと置かれてたのがあって船も出ちゃった後とかなんかそういうタイミングだったのかほんと誰もいなくてただ目の前に海がぶわっと広がってて誰もいないガランドのそのポートターミナルの中で私はアップライトピアノを弾くってい<笑>これミュージックビデオ撮れるじゃんって<笑>。<笑> っていうのはあったかな。一番遠くに取りに行ったのって瀬戸くんどこですか。僕は北海道ですねで。別に取りに行ったわけではないんですけど、旅行に行って、まああるからついでに取っとこうっていう感じで。うんうんうんうん、あの北海道、札幌と函館で取りましたね。おお、え、それ去年。そうですね。去年かな。はい。いいな、北海道。<笑> ちょっとめっちゃ脱線したけど、うんえー、っと行<笑>次行こうか。<笑>はい、バースデーの時に来てた話だったからね。はい。今までもらった誕生日プレゼントで印象があるものは。なんだろう。印象。うん。うん難しいな、浅香さんは何かありますか。バースデーでもらったもの。 でも私、今回かもしれない、もしかしたらそういう意味では、今、この後ろのグリーンバックと、はい、ここのライト、あの女優ライトていうかリングライト、はい、あの 4K カメラを実はいただいてしまった、はいはい、すごい<笑><笑>っていうのがで、私は基本的に全部いただいてるスパチャとかは全部機材費にしますって言って。 公言してやってるのであれなんですけど、はい、その中から 4K カメラ買いますって言ってたところで 4K カメラ頂 い, いてしまってい<笑>ひいよえーってなって<笑>まあだからその 4K カメラに使う予定だったものを今度別の機材費に充てれるなって、はい、ちょっと PC を新調しないといけないなっていうのが分かったので、はい、それに投入したいと思う<笑>瀬戸君は 印象に残ってるっていうと、うん、まあ大学一年の時のパンプレですかね。おお、何もらったの？やばいんですよ、それが。<笑>え、ここのボーン室ですね。<笑>やばい。<笑>それはすご い, いやー。そうですね。まあ今までもらったパンプレの中で桁が違いすぎるっていう。<笑> 室って、はい、あれぐらいするよね、はい、<笑>あれぐらいしますねあれぐらいするね<笑>まああの比較対象で言うなら、はい、そこそこ新車買えるね新車ぐらいですね多分多分ね下手するとピアノと同じぐらいするからね<笑>いやうちのピアノ実はそこまでしてなくてですねえっそうなんだ、まあ、中高だったっていうのもあるんですけど、うん、このピアノ台は買えますね<笑> 知られるかな。<笑><笑><笑>それぐらい防音室は高いんだよ<笑>。<笑>そこに愛が詰まってるね<笑>、はい。ね<笑>いや、すごい。<笑>防音室か。そうですね。いや、でもそれぐらいやっぱり。ね、外に音漏れのこととかも考えないといけないし。<笑>はい、いマンションだと。 相当時間が短いのでまあでも、音室があるとあそうです室にして、あ割とな遅くまで弾けるようになったっていう、ね、音問題ってあるんですよ、楽器は。めちゃくちゃ苦情をもらってたんでそ。<笑>そしてやっぱりピアノをね、はい、家で 弾, く弾ける環境があるっていうことは。 あのとてもありがたい環境だねっていうところにまとめよ う, <笑>うで。音楽で生きていくことに親に反対されたことはなかったまあでも音題に行くかどうかで悩んだ時期も。お互いの魅力はって<笑>。瀬戸君の魅力はやっぱり音の。